うーチャオー僕はゆりこたえがでーすみなさんこんばんはー<笑>まだ明るいんだけどこんにちは<笑>えっと私のチャンネルに戻ってありがとうえっ、ー、と今回は実はアニメトーク私の大好きなアニメトークを話したいと思いまーす日本と外国のアニメトークは全く違い何になら違うのは ア ニ, メアニメが日本に人気のあるものと外国に人気になるものがなんかちょっと意外と意外と結構結構構違う僕も日本に来た時にもっとあのー、イタリアとかヨーロッパにあなんか人気にあるあフィギュアとかなんかブーツを見つかるかなって思ったら全くって知らないアニメがたくさんが出てきてああやっぱり違うなーって 思った<笑>思ったで私は間違いないのために例えばアメリカとか大体外国の方に何か、えー、と夢のアニメかちょっと調べてきたんですであのタイトルはちょっと違うかもしれないからそちらをちょっと<笑>こっちではい、えー、やっぱり一番人気なのは「タタタタタタンドラゴンボール」 誰でも知ってる本当もうおじいちゃんとおばあちゃんも誰でも知ってるんだあの映画館に出たことがあるしやっぱり放送もしたことあるし漫画はもう何語なんだろうか65ぐらい<笑> 65ぐらいがあるもう作品だでえー、っと2番目は「Metal、えー、メタルア e ケ i s t えー、なんとか霊気んとか霊気 な, な, な, な, な, なんで日本は全然違うタイトル出してるのって<笑>最近がドラマドラマっていうか映画も出たんだけどそれがやっぱり外国にもがすごく人気があるらしくてまあ逆ですよねなんか。 日本っぽいじゃないけどやっぱり外国人もどういう感じ外国、えー、と日本人が外国に見えるのかフルメーターアルキミストが結構そういう外国っぽさってな感じになるんですよねで3番目はデスノート2000 2008年ぐらいならすっげえ人気があって私も実は コスプレしたんだ超ょうっげーブッスー<笑>すげーブスんだけどこのデスノートはななんでこんなに人気にあったんだろうまあきっと エディティングとオープニングがすげえ面白かったと思うなんかディスメータルは急にパーって感じがっやっぱりあの作品が知らなくてもやっぱり見たいでそのアニメが結構バイオレンスが入ってたから例えば放送が遅いとかインターネットしか見れないの作品だったんだよねまあどっちかっていうとすごくストーリーとかアニメーションがすごく良かったからそれがもう一番ベストあとはライティングがなんかベストファンボーイみたいのなんかみんなあきゃ ってなな感じになってたんだよなでた、えー、多分これがあんまり日本に人気がない作品やっぱり出た私もすごく大好きでそうう DVD が儲かったんだけどカウボーイビーボー知らないでしょ<笑>昔のアニメだけど o w ボーイビ e b o プはなんか昔と未来の混ざってるのアニメーションですよねで結構ストーリーが難しくて私 なんか僕があんまりわからなかったんだけど結構難しいんだけどデザインとかでもなんで人気になったののがあの、ソントラックソントラックが音楽下の音楽は雑と R&BR&BR&B r r イップ p ップのミックスしてるで、それはすっげえかっこいいすげえがもう踊りてくれ 人気気になった気がしててそれとあのー、サムライシャンプルそれが同じ理由でなんかサムライんだけどアフロサムライんだけどアフロで音楽はそういうミックスな感じしててすごく人気があってたでその2つ特にこの2つの作品が日 本, になんか日本人と話すると「んって何?」ってになるからえ知らないのっ って思って、なんかちょっと寂しいやな。で、そのな、うん、4番 ?5 番た<笑>ドラゴンボールです。フォルメトル・アーキミス、ドラゴンボール、デス・ナット、サムライ・シャンプル、カウボーイ・ビボー、ルックベ ン, クベン。えっと、6番目は、まあ、あさすがに「エヴァンゲリオン」ザ。 これはもう誰でも知ってるやっぱりカラオケのナンバー1外国人の中のすごく大人気だエヴァンゲリオがやっぱりデザインとかあのめちゃの話とかまあそのぐらいチャラデザインがすごく大人気だったからエヴァンゲリオストアに入ったら大体は半分以上は外国人だだからエヴァンゲリオのコスプレはもうすごく大人気です で、そのあとはコードギアス、昔のアニメ、それも昔アニメだったんだけど、一番ワンシーズンがすごく大人気で、コードギアスのコスプレイヤーが本当多かった、イベントで多かった。今の方が多分、リーゼロとか、えー、ブリーチとかん、もうちょっと新しいアニメが出てくるんだけど、やっぱりコードギアスが出たときに、みんなコードギアス、コードギアス、コードギアス。 が多かった。で、8番目は日本のカルチャーをシェアするのアニメなんだと思うナルトだーやっぱり特に黒人の中がすごくナルトが大人気アメリカとかまあイタリアのもそうだったんだけどナルトってなんかあ日本の忍者忍者ジャパン忍者<笑>それがすごく大人気でナルトのコスプレがねまあ確かに 結構あっったた面白いの方が合ってたんですよねもうそれが多分一番日本人も分かりやすいだと思うんですよねでまだまだまだまだ結構があるんだけど私のちょっと好きなアニメも一つがあるんだけどそれがね確かに日本に人気ないっていうよりは知らない人がすっごく多かった話は「プリクリ」 で最近が映画も出たんだけど15年ぶりで新しいアニメーションが出たなのになのになのになんか外国の方が人気があったみたい人気があったらしいあとなんか僕もクリクリがすっごく大好きって言ってハルコはるはるはるコがまあ日本人ではないかなまあっていうかその女の子はハルハルハルコみたいに。 なりたいおなんかちょっとおかしい大人日本人 か, ばかな女の子。<笑>女の子ただそれが日本人と言ったらんってな感じ。やっぱり日本の人気にあるアニメは特に最近は多分はゴーチューザー。なんかかわいい萌え萌え萌え萌えキャラクター。 ララブライブイアイドルマスターとかい や, やっぱりアアイイドドルルがねアイドル文化が外国にそんなにあの 文, 化文化がないからあんまり 理, 理解ができないっていうかあうん、子供って思われるからもう完全に考え方は全く違う多分 FateFate が昔からある作品だけど外国が知ってる人がいるんだけどちょっとなんかオタクしかわからない。 だと思うでそのあとがやっぱり日本に結構見て 見, える 見, 見る見る見るのアニメがアニメというよりはゲームの方が人気があった例えば東宝東宝はねあんまり見たことない楽曲私はコスプレやったんだけど私 僕, 僕がコスプレやったんだけど外国が東宝って何どうやって説明すればいい コスプレイベントに行く時が日本のイベントコミケみたいがだいたいいつも新しいアニメのコスプレが出てくるんだけど外国語は10年後10年前のアニメはまだ人気があるだからこっちに来てるの外国人が秋葉原に行ったらそんなに分からないあとは一つのすごく忘れたのはワンピースワンピースがやっぱりすごく日本と外国の人気さが 同じぐらいだと思うまあ特に自分の国が「ワンピースすっごく人気で結構ねおっぱいの力だと思うけど大い<笑>だいた い, い, た い, い, た い, い, たいなんか毎シーズンがおっぱいがですごく女の子だからウォンってどうやって<笑>あ私も私もその秘密を知りたいんだ<笑>ポイントがやっぱりその同心事同人寺同心事 どーしんじーのコミックオッケーコミックコミックオッケーコミックコミッ ク, コミックがインディスだったら外国にあんまり人気にならないなぜわかんないけどで日本は逆だよねどうしコミックどうしそれインディスが逆にすごく人気になりやすい やっぱりもうコミュニティの中でねオタクとかで、外国語はメジャじゃないとなかなか難しいなーってまあ僕が本当はアニメが本当好きなので何でも見る外国に人気のものもそうだし日本の人気にアニメになるもすんだけど皆さんからおすすめがあったらちょっと聞きたいなと思います ぜひコメントにしてどんなアニメが好きとかどんなアニメを見たいをおすすめしたいとあとはいいねと登録をしてくださいよろしくお願いしますシャオ